前回、童話に金払ってる企業がいっぱいいるっていう話をしたら、いや、なんで企業が動画に金払うんだと。そんなん払う義務ないし、断ればいいじゃないかってね、たくさんの人が疑問に思ったはずなんです。じゃあ、その答えを言うんだけども、まあ、手短に言うとね、金払わないと、あの、役所から嫌がらせされるからなんです。で、僕はね、えー、とある人権団体、まあ、これもね、人権屋みたいなもんなんだけども、そういう人から色々ね、僕、本音を聞いたんだけども、 結局ね、企業が童話に金、ね、払うのは、まあ、 企業ってね、やっぱりどうしても役所との絡みがあるんです。で、役所だったら許認可の権利を持ってるわけです。で、そういうことを使って嫌がらせをされるわけです。で、僕も実際されたことがありますからね。ここに画像を出すけども、えー、例えば僕はインターネット使ってるわけだから、そのプロバイダーに関して、えー、法務省の人権擁護局からあれこれあれこれ嫌がらせされたんです。で、僕、プロバイダーの人にも聞いたんだけども、総務省からもあれこれ言われたそうですよ。あの、電気通信管轄してるのは総務省なんで、あ、やっぱりね、 この役所の許認可使って嫌がらせしてくるんだなって分かりましたこれそんな前のことじゃないですからねなんほんの何年か前の話ですからねだから未だにこういうことをやってるんですで僕はね非常にこの印象深くあの思い出として残ってるのがだいぶ前になるんだけど2012年ですね、えー、滋賀県のね安市に まあ、エイブルあるんですね。エイブル、ま、全国にありますよね。不動産屋さんのグループなんだけども、そこがですね、解放同盟に言いがかりつけられたんですよ。えー、関連会社の従業員が、ま、あその、童話地区の、え、家賃安いみたいなことを言ったらですね、それを解放同盟が聞きつけてですね、まあ、あの、学習会、確認会、球団会みたいな話になったんですね。で、ここにね、ちょっと画像を出すんだけども、これね、 えー、ちょっと学習会実行委員会ってあるでしょ委員長山口俊樹。これ、滋賀の解放同盟の人ですね。で、これで、あその、研修会をこのね、従業員に受けさせて、その受講費っていうのを払わせようとしてるわけです。1万円ってせっこい金額でしょで、納入先っていうのが、えー、銀行の振り込み先があるんだけど、なぜかね、個人の口座なんですね。で、下の問い合わせ先って見てください。これ、安市教育委員会ってなってるでしょ これ、この学習会ってやってるのは解放同盟なんですよ。なんで問い合わせ先がね、えー、安市の教育委員会なんですかっていうところです。まあ、こういうことです。こうやって役所をね、役所を使って役所を操り人形のようにして嫌がらせをしてくるんですね。で、トヨタだのね、ソニーだのっていうのを、まあそういう名だたる企業がドアに金払ってるけども、これもそういうことなんです。やっぱブラクチ迷走感事件の時に、やっぱりその、 その企業の人事関係え、当時だったら労働省になるのかなそういうところがあれこれあれこれ企業に嫌がらせをして、で、そういうところに入れと、童話に金払えっていうことになって、それが未だに続いてるっていうわけなんですね。まあその過程でいろいろ企業の弱みも握られて、あの、離れられなくなってるんじゃないですかで、非常にこういう巧妙なことをされるんですよね。で、 まあ、それをやってるのは解放同盟っていうところが、あの、根深いわけです。その、YouTube だとかでね、その、エセド話対策って言っても、まあ、ブラック解放同盟はエセド話だなんていうことをね、あの、堂々と言えますかっていうところです。うん。そういうことを言ってるような動画って、うちぐらいじゃないですか。だから、エセド話をその政府公認のね、えブラック解放同盟だとか、まあ、まあ言ったくないけど、全日本同話会とか自由同話会もね、似たようなことをやってるわけだから、 もうそれなんかもう政治家が関わってるわけだから、ちょっと、え、あいつらエセ童話だって、突っ張れるってなかなか言いづらいんです。だからこれ、エセ童話って未だになくならないんです。非常に根深いんですね。で、これ解放同盟とかそれ以外の話をするとですね、例えばこれなんかもうごく最近のことです、ね。2019年ぐらいのことです。2020年、2019年か。その頃ですね。和歌山県でですね、えー、 その自治会がですね、その企業からね、えー、金を取ってね、で、金井義幸っていうその自治会長が捕まったんですよ。で、そこは足原地区っていう動画地区で、まあ、いわゆるドアを背景に金を集めてたんで、まあ、これもある意味エセ動画事件なんだけども、 これなんかもね、地元の役所が関わってたんです。で、地元の役所が、その、まあその童話地区でね、工事をするときに、その業者に対して、えー、自治会長に挨拶しに行けって言って言うわけですね。で、その役所の人間がその、その業者を連れてくるわけですよ。で、そこで、えー、その業者がですよ、 あの、まあ、金払え、業者に対して自治会長が金払えっていうわけです。で、それに対して役所は知ってるのに見て見ぬふりをするわけです。だって役所の人にそうやって連れてこられたらね、いや、そうしないといけないのかなってなっちゃうじゃないですか。 だから、そこが大変ね、このエセ童話っていうの、根深いところなんです。あの、これね、あの、写真も出しておくけどもね、あの、二階、俊博と、これね、こう、がっつりね、写ってる写真に、こうやって政治家ともね、コイにしてて、まあ、こういう状態だと、やっぱビビって何もできないでしょ。ということで、エセ童話っていうのはとっても根深い問題なんですね。ということで、えー、まあ、まとめますと、このエセ童話、 なななくならないことで、企業が、その、同和に金を払うっていうのは、それは、あの、役所がエセ童話に加担してるからです。で、それで政府与党もエセ童話の後押ししてるし、その、まあ、エセというかもう本物のね、ちゃんと政府の公認を受けて政治家との付き合いもあって、まあ、国会にね、えー、参考人として出てくるような童話団体の人たちがエセ童話をやってるから、エセ童話っていうのはなくならないんです。 ということで皆さん、あの、ご視聴いただきありがとうございました。